今日はインシュレーターというのは、このキャブレターとシリンダーヘッド、これをつなぐ連結部分ですね、ちょっとこのホースで見にくいのですけど、この部分のことです。自動車ではインテークマニホールド、インマニとか言いますけど、オートバイの場合は断熱という意味もあるので、インシュレーターと呼ばれています。 この車両はあの先日ここにトラブルを起こしまして二次エアを吸っていたのでこのインシュレーターを新品に交換しましたきちっと接合できているかどうかのチェックのための確認動画ですこのインシュレーターからですね 加速してアクセルを開けるときに息をついてしまって失速してしまったり加速中速で走行中にアクセルを開けるとブスブスボソボソといってきちっと点火しないような状態が見られるもしくはです、ね、段差を超えたときやメインスタンドから下ろしたときなどにです、ね、アイドリングが下がってしまったり止まってしまう最悪の場合は指導もしなくなります。もちろん 電化系やの燃料系のチェックがまず最初に行うべきなんですけどもそれでも原因がつかめないときはこのインシュレーターからの二次エアチェックをしてみるといいと思います特にですねこの部分この樹脂でできた部分ですねひび割れのようなものが見られた場合はかなりの確率でここから二次エアもしくはこ っ, ち側もこっち側にもありますけどもこの車両の場合は 樹脂の部分にですね、問題が目視でですね、ひび割れのようなものが見えた場合は。疑ってチェックして、見るといいと思います。それでは、エンジンを始動します。エンジンを始動したら、パーツクリーナーで。この接合部分を、えー、いてみます。 この時にです、ね、ニ、え、ジ、ー、エアを知っているいればです、ねえー、アイドリングが著しく低下したりです、ねえー、エンジンが止まってしまうことがあります、えー、今現在は、堅、え、調、ー、が見られませんので、えー、ここからのニジエアの吸い込みは、えー、ないと判断していいと思います。 今度は、えー、カメラのポジションを変えました、えー、シリンダーヘッドとの接合部ここです、ね、この部分に吹いてみたいと思います。 イドリング回転数にです、ね、変化が見られないので今回の交換作業は無事に完了したと思われます。以上です。